こんにちは G です今回は FedoraOS のお話。d a z p i o s MX や Ubuntu は d e b i a n 系。Manjaro や Endeavor は Arch 系。そう、今まで RedHat 系がありませんでした。Fedora は RedHat 系であり、RedHat が提供しています。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 Settings を開いて Region and Language を選択 Language とフォーマットを日本にしますキーボードが英語レイアウト設定なので日本語にしておきます Settings のキーボードの Input Sources ーーが English なので Japanese を追加して English を削除します